あーあ、おい、あっ、あっ、<笑><笑>あやばい、飲みすぎたかもしんない。<笑>ああ、なんかふわふわしてて気持ちいい。<笑>ああ、先輩、<笑>ちょっと飲みすぎたみたいで足元ふらふらしていますわ。あ<笑>あ、やばい。 今日泊まってもいいですかあっこういう時宅飲みって便利ですよねほんと玄関先でいいって止めてもらっちゃおうかななんてあっダメダメ彼女さんが家で待ってるから帰らないといけないですわあ<笑>いやそうだ<笑>ちょっと先輩いいですか<笑>聞いてくださいよ<笑>あんね あ<笑>ハ俺の彼女さんってねこんなに酔っ払って帰っても全然嫌な顔しないでむしろちゃんと帰ってきてくれてありがとうなんて言うんですよ。<笑>そうもうもね 本当に女神様なんですよ。本当に。<笑>もう女神様。どんなこう世界中の神様よりも女神様。全<笑>員女の神様かどうかわかんないですけど。<笑>あれ、ゼウスって女ですか男ですかどちらにせよ。<笑>本当。<笑>彼女ちゃんの顔がキラキラキラって光って見えるんですわ。もうね、どんぐらい光ってるかっていうと、こう寝てるじゃん朝起きて目開けてね。 もう行くよって言われた時には眩しすぎるっつって<笑>。もうほんと女神。しかもめちゃくちゃ可愛くて綺麗なんですから。もう綺麗ですよ。自由の女神より綺麗。自由な綺麗。綺麗は自由。もう意味わかんないんですけど<笑>。それにね、こうやってぎゅーっと。 ってするとね、俺の腕の中にすっぽりと収まるサイズが最高で、へえ、一緒にいる時はいつもここにいてほしいって思っちゃうくらいなんですが、うん、ここな、ここ、ここ、ここ、ダメですよ。あの先輩にはここは入れさせませんからね。<笑>ここは彼女ちゃんだけなんです。 <笑>ほんと優しくて明るくてしっかり者でねそれでいて謙虚もう謙虚謙虚これに尽きる謙虚も素晴らしいコミュ力は高いし人の好き嫌いがないから誰にでも紹介できるん<笑>でねネガティブなことは言わないし人の悪口も言わない陰口なんてもってのほか もう全部言う。正直すぎて時々心に刺さって辛いくらい。<笑>そんでもっていつも笑顔でなんかふわふわしててさ。<笑>もうそんな彼女って最高すぎません<笑>あやばいもう会いたい<笑>早く会いたい<笑>え悪いところ悪いところか悪いところ うーん悪いところ、悪いところはっすね。あえて言うなら、あえて言うなら、もうあえて言うならですよ。泣いたら止まらないとこかな。だってあの、この前ちょっと言い合いになったんですよ。珍しくね。なかなかしないんですけど、珍しく言い合いになったんです。 んまあ、なんでかっていうと、その食後のデザートはアイスにするか、お団子にするかで意見が合わなくて、彼女がなんかなぜかすごい怒っちゃって。 んどこかに行こうと思って立ち上がった瞬間 お, おならが出ちゃって「<笑>初おならいただきました初おならです」そう「それが初おなら」<笑>そしたらもう恥ずかしかったみたいでめっちゃ泣いちゃってもうおならなんて当たり前なんだから気にしなくていいのにさ別にこう寝てね意識がなくなった時にプッて出る時もありますよなんかもう俺がこう運転してて隣でねなんかガタンとなった時にプッてするぐらいそんなことあるんですよ人間ですからもう何を言ってもそしたら気 聞いててくくれなくなっっちゃってそっから2日くらい口きいてくれなかったしずっと涙浮かべてシクシクしてるしてもうこれはで大変でしたもう大変嫌いとかそういうのじゃないこうなんか悪いところっていうのもあれなんですけどまあ大変だったんですもうそれはさすがに困りましたよね<笑>まああのもう俺からするとめちゃくちゃ可愛かったんですけどねもうそのお そのうなら、そのうならもう愛おしい。すべてが愛おしいですわ。<笑>で、結局、<笑>そんなこんなで、好きが増しちゃったってやつですわ。<笑>はい。<笑>なんか俺ばっかり喋りすぎてません<笑>しかも、のろけばっかで、ほんとすいません。<笑>あでも、ほら、ほら、ほら、ほら、社内恋愛で、俺たちが付き合ってるのを知ってるのって先輩だけですから。 たまには聞いてもらいたいななんて思っちゃいますよね。こんなねもうあの喋れるのってお酒飲んだ時ぐらいですよ。<笑>よし、あじゃあし、死で亡くなる前に入りますね、俺。本当にもうさすがに遅くなると怒られちゃうし怒らせたくないんで。<笑>はい、えーじゃあ先輩、俺のくだらない話に付き合ってくれてありがとうございました。 待って、あれえ、なんであれ<笑>やばい、飲みすぎた飲みすぎたかもしれないおかしいえ、待ってえ、なんでお前ここにいんのいや、嘘だろいや、嘘じゃねえわわ、天使ちゃんえ、ちょっと、違う違う違うなんで、なんでいるんえ俺が飲み潰れたから迎えに来てほしいって先輩から連絡があった わあ、マジまじか。ああ、そうなんわあ、かっこ悪い。俺、かっこ悪い。ああ、ごめん。ほんとごめんね。ごめん、ごめん、ごめん。こんな遅くにほんとごめんな。あ あ, えあ。あ、ええああってことは何俺の話ずっと聞いてたのってお前だったんえなんで隣にいるの先輩だと思って話しかけてたんだけど。え 待って、先輩は先輩い先輩どこ行ったんすかあれ先輩は買い物わなんでいつの間になんかもう酔ってるから全然気づかなかった。ああ<笑>やっば恥ずかしい<笑>てかなんか俺変なことなかったやばい大丈夫<笑>いやいやいや、嬉しかったとか言うなって。うわ、めっちゃ冷めた。めっちゃ酔い冷めた。うんと、俺すっげえデレデレしてたよな。 余いに任せてここずっとばかりにのろけまくってたわあは あ, はあはどういたしましてえ<笑>何おならの話はしないでほしかったああしたなそういえばしたなおならの話<笑>えへへへえだよね<笑>でもね本当にあの時のお前かわいかったよいつもニコニコのお前が怒って泣いて落ち込んでさえ<笑>な話だけど守ってあげたいって思いましたうん<笑> なわけで、まあ、気にすんな。<笑>ちょっと強く叩きすぎかな。朝できるかもしんねえわ。あはごめんごめんごめん。ほんとにもう誰にも話さないから。え<笑>んで、もう先輩とか他の奴らは<笑>買い物って言ってたな、さっきな。そうだったな。<笑>なんだよ。明日の朝ごはん明日の朝ごはん買いに行ったの ってことはなんだみんなももう帰ったんか今ここにいるのは俺らだけうんうんうんうんダメいいじゃん誰もいないしだってずっとチューしたいなって思ってたもん酔っ払いでごめんだけどうんうん何つきは家に帰ってからがいいなにそれ可愛いかよ あ, あ 酔っ払いでもいいですか？こちらこそですが<笑>、何それ<笑>、可愛いね<笑>。今胸がギュンってしたわ<笑>。もう本当好き<笑>。よし、じゃあさっさと帰ろう。う続きは家で。忘れないでよ。